みなさんこんにちはこんにちは、えー、阿蘇市は本格的な梅雨の時期を迎えています、うん、まだまだ雨の日が続きそうですが、まあ、このどんよりとしたじめじめした雰囲気を吹き飛ばすぐらい思い切り、はい、夏を楽しみたいと思っている方も、ね、多いのではないでしょうか、うん、今回のようこそ視聴室ではそんな夏に向け 阿蘇へ向かう交通アクセスに関する明るい話題、うん、そして梅雨を乗り切る防災対策などを佐藤義之阿蘇市長にお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいします、えー。まずは夏を前に、はいえー、この梅雨を乗り切るための備えや防災対策についてお話をお聞かせください。そうですね。まずあの梅雨は6月6日からもう始まっていますけれども、うんはい、雨がしとしと降りながら、時にはあの激しい雨も降ります。うん そんなとき、すごく心配になるのは熊本地震で地盤が緩んでいるとか、うん、あるいは昨年の10月、爆発的噴火が起こりました、はい、その時 の, あの火山灰が堆積しているところはあちこちありますので、それが流されてあの下流域の方に来ないだろうか、うん、そんなことを心配しております、ですから天気予報をよく皆さんにやっぱりあの注意して見ていただいて。うん あの不安と思ったときは、うん、特にあの事前に自分が住んでいる場所からの避難ルートとか、うん、あの避難する場所、それをあの家族で確認をしていただく。うん それと同時に防災グッズ、はい、大切なものをやっぱりいざというときすぐ運び出せるような、うん、そういう体制をして命を守るということをしていただきたいなと思っていますけれども、はいまあ、特に阿蘇市はです、ねはい、平成24年の九州北部豪雨や、ねまあ、昨年の熊本地震もありまして、はい、市民の皆さんの防災意識も高まっていると思いますが、はい、ぜひ早めの避難と万全の、ねはい、それが一番であると思ってます、はい、お願いいたします まもなく夏休みシーズン到来ということで、ねはいまあ、これから、冷涼で過ごしやすい阿蘇地域に、ねね、あの行こうかなと大きな期待を寄せる観光客の皆さんも多いと思いますが、ねええー、7月から8月に向けて阿蘇市でもさまざまなイベントが開催されます、ねはいねまあ、阿蘇市へ向かう交通事情も地震直後と比べるとまあ見違えるように、ね、よくなりましたよね。そうですねもうあの交通事情については、うん もうすでにミルク道路からこの阿蘇に入ってくる二重の峠、うんはい、そこも相当、交通のアクセスが良くなっておりますし、うん、またあの、阿蘇駅の方から河口に向かう、うん、草千里に向かう、はい、あの道路の方もしっかりとあの両面通行ができるようになったり。はいうん えー、また、菊池を抜けるあの大官房からのスカイライン、これもあの昼間は規制が取れてえあの通行できるようになりましたので、これからの夏、12分に来ていただくのに安心安全が第一ですから、それを担保したあの環境にも整ってきておりますので、どうか。 あの多くの皆さんに来ていただきたいなと思っております、それと一番象徴的なのは、あの57号線が寸断をされた、うん、そしてその代わりに、今度はトンネルを作って、あの北側ルートを作っていこうということで、うん、6月の確か17日だったと思いますけれども、無事、地元の地域の皆さん方の熱のい協力と。うん 国土交通省をはじめ関係の皆さん方の思いが一つになって2020年を目指してそのトンネルを着工し完成させるというところで着工式もありましたしますます流通の冷え込んだ状態を取り戻すことができるのと。 またあの、農業とか観光とか、うん、あるいは熊本、大分を結ぶそのルートが確保されるということにもなってきますのでこれからますます未来に向かっての大きな期待が膨らんでき、うん、楽ししみにしているところです、うんうんはいまあ、道路に関しては市長からのお話があった通りなんですが、まあ、JR を見ますとです ね, ね、はい、あの列車の方は 阿蘇駅までは大分方面からものお客様で来るようになりましたて、ねはい、そんな中ですね7月から12月までの半年間、うん、JR 九州と熊本県大分県が共同で「g o g o k i s m 熊本大分」観光送客キャンペーンが これ楽しみですねすごいなと思いました<笑>、うんはい、あのそれと同時にまたそれだけではなくてやっぱりあのいろんな考え方と諦めないんだなという、うん、あの強いその思いの中で大分の方から今度はあの7月から12月にかけて、はいえー、例の特急列車 観光列車のあそぼーいがあそまで入ってくると、それもあの毎週金、土、日ですよね、あのこの夏休み、大いにあの楽しんで、また期待が持てるかなと思っておりますし、それとあの若い人、特にあのスイーツの面において、大分のこう確かな食材とか、あるいはあの阿蘇の、 あの食材をふんだんに使ったスイーツ列車いわゆるそのトレインのある列車というのが7月に1回8月に1回ですか9月に1回3回来ていただくとそれはもちろんあのツアーもあの組み込んであるようですからすごく楽しみだなと思っておる矢先に今度はあの3月のダイヤ改正を機にしてあの例の 七つ星、特急のそれも特別列車が、うん、いよいよ大分の方から阿蘇まで入ってくるということになっておりますのでこれまた来年楽しみだなと思ってますけれどもそうやって多くの皆さん方のお力をいただきながら、うん、阿蘇も少しずつではありますけれども確実に、うん、あの復興に向かって頑張ってるそんな姿を応援していただく。 意味でも、うん、あの多くの人に訪れてきていただけると、うん、我々も大変助かるなと思っていますので、はい、どこかよろしくお願いいたします。はいえー、またです、ね、今年の夏には 日本ジオパークの再認定審査も実施されるそうですねこれもうあのジオパークのプログラムの中に4年に一遍は再審査をきちっとするんだというプログラムがありますので、うんはいうん、今回はあのこの8月の234にかけて、はい、あの日本委員会の方がまずあの再審査の。 認定に来ていただきますその後来年の今度は世界のユネスコジオパークの方から直接また審査に来るということになっておりますしその準備もきちっとしなければいけないでもあの昨年の地震の災害がありましたのでついついあのジオサイトもダメになったところが相当ありますし 早くそこを修復をしながら地域の皆さん方と心をまた一つにして再認定、今度また再度認定をしていただけるようにあの連携を深めて一生懸命取り組むということが1つこの地震からの復興と地震からの希望につながるあの行動の1つではないかなと思っておりますので頑張ってまいりますので1つ、の力添えを応援をよろしくお願いいたします、はい。まあ、その ジオパークに関してなんですけれども8月5日には阿蘇市で夏のジオサイトツアーと阿蘇火山博物館という、はいまあ、地元の小中学生100人を対象としたイベントがあるんです、ねうん、あこれはおかげさまでもうあの恒例になってきましたけれども、うん、ちょうどあの時も8月ということで子どもさんたちの夏休みの時でもあるし、うん、課外活動とか自然に触れ合いながら、うん、自然の大切さ そしてあの夏の大きな思い出として多くの皆さん方に小中学生を対象にしておりますので参加していただけると僕たちもすごく嬉しいなと思ってますこの運営はあの阿蘇市が合併をした当初からえ阿蘇環境共生基金こういうものをあの全国の方からあのそういう寄付をいただいてそのお金で運営をしているものなんですけれども 多くの皆さん方にいつも関心を持っていただいてそしてこの青少年の子供さんたちが自分たちの住んでいる自分たち の, この大切な自然あるいはその空気そのものを感じていただく意味においての良いツアーではというか、うん、あのそういう取り組みではないかなと。うん 思っておりますので、はい、多くの皆さん方にあの夏の良きおめでとしても、うん、あのご参加いただきたいと思っております。はい。えー、こちら阿蘇、えー、の自然に詳しい専門家が火山活動や草原野 の, の花などをガイドしたり、また子どもたちまた保護者の方々にとっても夏休みの絶好の企画となっております。はい、お申し込みお問い合わせは阿蘇市役所住環境課までお願いします。ね、では市長、恒例のクイズを。 クイズですね、はい、このクイズはあの先ほどの話の中にもいろいろ出てきましたけれどもあの、地震があって、久しぶりに阿蘇に帰ってくる、えー、観光特急特別列車、えー、それはあの何々ボーイと言いますけれども、はい、<笑>あのどんな列車でしょうか。はい すごくあのヒントが分かりやすいと思いますので、<笑>でね、多くの人に一つあの、ご参加いただきたいと思います、ご応募いただければありがたいです。はい、はい、問題は、7月から阿蘇に戻ってくる JR の観光列車の名前は何ボーイでしょうかという、はい、うそうです何に入るところを皆さん、答えをお寄せくださいうもう確信ままでで触れましたけどね<笑>そうですねはい。<笑> 今月のようこそ視聴室は、梅雨時期の防災対策、また復旧が進む交通アクセスの状況、それから JR に関する観光送客キャンペーンのお知らせ、またジオパークの再認定審査および他のジオツアー、夏休みの、ねね、親子を対象にしたジオツアーもご紹介しました。はい、市長どううもありがとうございましたクイズのの正解者の中かからら抽選で麻生一番やから 阿蘇三三手延べン芋うどん2食入りを3名様にプレゼントします。南阿蘇村で収穫したシモン芋を粉にして喉越し満点のうどんになりました。美容と健康に自然の美味しさをお楽しみいただけます。こちらはショッピングサイト阿蘇モで取り扱っていて、また現在販売中のお中元商品の阿蘇厳選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 5月20日に温泉ガストロノミーウォーキングが開催された温泉地の名前は、の答えは、内の巻温泉でした。たくさんのご応募お待ちしています。